こんにちは、金黒です。サラリーマンの手取りが徐々に下がってるっていうお話です。今、日本は高齢化社会です。高齢者を支えているのは、今、働いている人の税金から支えているっていう面が多く、高齢者は、やはり選挙に行くために、あんまりこの高齢者の生活レベルを下げることができず、どうしても、若い働いてる世代が、 そのの高齢者を支え て, るっていいるうのが現実です手取りをよくよく見ると結構5年間で微妙に下がってるっていうことに気がついていらっしゃる方多いでしょうか例えば年収500万の方だとこんな感じです年収500万の方だと2012年当時は手取りが約384万円でしたところが 2018年になると5万円以上手取りが下がってるっていう状態になっています。これは年収500万の方が減ってるっていう状態じゃなく、実際は年収が上がれば上がるほど手取りは大きく減ってるっていう状態になってて、年収2000万な方だと手取りは50万円以上下がってるっていう状態になっています。それをグラフに表すとこういうイメージです。年収の高い人ほど 大きく手取り額が減少しているっていうのはこのグラフを見てもわかると思います。今は2019年2月にこの撮影をしていますが、2019年は消費税が 8% から 10% まで上がる予定になっています。そうすると実際は消費しないと生活することできないので、いろんなものを買うと現実的には増税になっているのと一緒で手取りが下がっているのと、 同じ状態になると思います。そういう状況もあって政府は働き方改革で副業を進めているっていう側面もあると思います。実際には副業を始めるっていうのはなかなか腰が重いと思います。なかなか始めれないっていうのは正直わかるんですけど状況はこういう状況ですのでできるだけ早い副業のスタートをお勧めします。そんな副業を始めるにあたって